はいどうもお料理料のさんリュウジでーすはい、ということでですね、えー、今回ね皆さんドンとドンとねありますよねこれね赤ワインなんですけどもこれ、ね、あとペルーナさんというところから、えー、今回ですね、まあ、僕が いつもお酒飲んででるので、まあ、別にお酒を飲むチャンネルじゃないんですけど、ね、これ料理チャンネルなんですけどもあのこれをですねあのモベルダーさんからえといただきまして、はい、これですね11本あるんですけども、まあ、1つ の, ねあの段ボールでくるんですけどもでそれがですねこの11本で5980円っていうですねめちゃめちゃお値打ち価格のワインなんですけどもこれねぜひ飲んで味をねゆいさんに確かめてほしいっていう。 とことを言われましたので、えー、そこはですね私、まあ、断るわけありませんねこのチャンネルで受けて立つということでですね、はい、今回は、えー、こちらのワインをですね楽しみながらこのですね赤ワインたちに合うですね、えー、今回は至高のビーフシチュー、えー、これブルゴーニュ風のビーフシチューでございますこちらですね赤ワインをふんだんに使った、えー、濃厚なシチューに赤ワインは絶対に合うだろうと これはもう間違いないだろうということで、えー、今回はですね、まあ、ちょっとね時間のかかる煮込み料理なので、えー、ゆっくりですね、えー、ワインを味わいながら楽しく料理をしていきたいと思いますはいということ で, です、ね、材料紹介いきたいと思いますちょっとね僕のチャンネルっぽくないものがいっぱいあるんですけどもいっぱいというかまあ結構あるんですけども、えー、とまずですね今日ビーフシチューなのでお肉ですでこちらがですね牛バラです牛のバラ肉でちょっと今回ブロックがあったんで こう買ってきましたお肉は牛バラじゃなくても牛肩ロースとかすね、えー、肉でも大丈夫ですなんですけどもビーフシチューなんで塊になっている方がいいかなと思います、えー、それからなんかちょっと小分けのブロックになってるとかねでお野菜なんですけども玉ねぎ小さいサイズ2つ使います 400g くらいかなはいあとニンニクです4かけ今回は使いますあとバターなんですけども今回はですね 80g 使うんです、はい、バターがね味の決め手なので、えー、バターを使ってください あと、ブラウンマッシュルーム。まあ、大体2パックあれば大丈夫です。はい。これもね、すごく美味しいので。はい。えー、あと、赤ワイン。これね、本当に安いやつでえ大丈夫です。で、今回飲んでくワインは、飲んでもらいたいから、ワインは別のもの。スーパーで売ってるお値打ちのワインです。これ1本使います。で、今回は量が量なんで、大体4、5人前はあの余裕で取れる料理になってます。えー、なので、ご家庭で作る場合は、これだけまあ、 食べるる方もいいらっしゃると思いますがあの半量とかでもできますからはい半量とかでもできますんでえー、と、そんな感じで大丈夫でございます今日はちょっとえっ、ー、とーなんかねいいブロックがあったんで、えー、だいたい、45人前、えー、この塊で作っていきますはいそれではですねまずはですねまあ、楽しく料理をするためにですね、えー、最初にやることがありますんでで今回はラギューナフランスのワインですねこれね ーで僕ねあんまりみんなに言ってないんですけどもともとねホテルマンなんですよ僕なのでもうね何百本もワインを開けてきたんですけどちょっと久々にやりますコツなんですけど刺すところを寝かせてこのね真ん中からやるってホテル時代に先輩にも教わった<笑>ででこうやってでここぐらいまで来たら一回こう引き出すんですよでそしたらもう一回入れてで引くと。 これ失敗したらどうしようかと思ってた。あのたまにね、コルコルクがで、ね、す、途中で割れちゃうんですよ、これね。じゃ、先輩、ありがとう。じゃあ、飲んでいきたいと思います。すごくね、これが。あ、うまいな。さっぱりしてます、これね、すごく。うんー、やっね、一番最初に飲むワインとしてはね、すごくいいと思います。これはやる気が出ますね、これね。 もうね勝ちが確定しましたので早速作っていきたいと思いますじゃあですね、えー、とまず玉ねぎを切っていきますこんな感じ皮むいて、まあ、スライスをしていきたいと思いますはいこんな感じですね、はい、疲れたのでご褒美を、はい、いただきます ああ回復しましたねじゃあ次はですねにんにくを切っていきます今日はね4ヶ月使いますんでこんな感じでおけつを落としましてこの状態で潰してあげると皮がね全部むきやすくなるんですよね目はね取り除いてくださいこれね炒めるときに苦味になりやすいのでこけてはい、こんな感じですねでまあ、そんなに細かくしなくてもいいんですけどもまあ、粗みじんぐらいで潰した状態でねスライスしていただければ結構です うん、はいマッシュルームはですねちょっと歯ごたえがあった方がいいので こ, こで、ね、4等分にしてくださいこれぐらいの大きさの方がいいと思います、えー、この軸の部分なんですけど食べれるので食べてくださいあの一緒にねあのソテーすると全然気に な, なりませんので汚れがあった時だけ取り除いてくださいねはいこれでマッシュルームは完成です本日、ね、主役ですねバラ肉で 粗肉はねただただ焼くとあのめちゃめちゃ硬いんですけど煮込むとホロホロになるんですよなぜかというとゼラチン質と油がいっぱい入ってるからですねまあ一口大にしていくんですけどもまあ適度な一口大に、まあ、こんぐらいですかねこれぐらいだと煮込み時間は大体1時間ぐらい1時間から1時間半ぐらいで、えー、っと柔らかくなると思います、はい、それでもまあ結構大ぶりは大ぶりですよねこれね入ってきました プラに、ね、移し て, て。お肉ね、下味つけますね。で塩です。お塩。一応まんべんなく振っていきます、はい。あれ、胡椒ですね。はい。胡椒もまんべんなく振ってあげてください。えっ、ー、と、なじませます。揉み込みますね。はい、小麦粉も振っていくんです。よ、薄力粉ですね。はい。だいたいね。大さじ3ぐらいかな全体に。肉の全体につけていきます。 で、このね、買ったねトレーでやるとね洗い物がね減りますのでねこれ一石二鳥ですもんねはいこんな感じでございますはい、ではですねフライパン持ちましたのでオリーブ油を引いていきます大体大さじ1ぐらいかな、はい、そうしましたら先ほどのお肉、はい、焼き目をつけていきます ね, んすねこんな感じで先、ね、端に焼き目をつけていきますもううまそうな色だなおい でこの肉の香りを、肉の香りを楽しみながら、このねトランイです、このトランね飲んでいく。 コクがあるこれすごくおいしいですしっと言ってる間にです、ね、肉もねいい感じになってきますこのままかぶっきたいぐらいでさあこれ焼き目つけたのでちょっとね移して牛のねうまみが残ったフライパンがあります、ね、ここにバターなんですけど、まあ、今回 80g あるうちの4分の1ですね2 0ム入れますでここにバター溶かしながらですね玉ねぎを であと、お塩おを入れることによって玉ねぎの浸透圧が加わってね早くしなしなになるで塩を な,、ま、なじませたらあんまりひっくり返さないすぐ飴色になりますちょっとねごめんなさいここににんにくも入れましたはい、ね、しっかり焼いていきますそしてねにんにくとね玉ねぎがねバターの焼けた香りと相まってすごくねいい香りがしてくる この香りを嗅ぎながら、ほぼ行きます。<笑>まだ、ね、外明るいんですよ。まだ、あ、外明るいんですよ。最高の気分です。最高の気分です。これね、結構ね時間がかかるので、あの休日とかね、時間がかるときにやっていただくのがすごくいいのかなっていう。まあ、時間がかかるといっても、多分ぶん計、まあ、2、3時間があればできるかなっていう。下の方が、ね。 の方は、ね、こんな感じで焦げてくるその焦げがですねうまみのもとになってるだから焦げたら返してで置いといてで、また下が焦げてくるんで焦げたらひっくり返したりするのを繰り返していきますでねあの多少こういう風にあの焦げても全然平気ですでカレーとかもそうなんですけどあの、一部分だけ焦げても全く苦くないので臆することなく炒めちゃって大丈夫 えー、と、コンドールアンディーノ、はい、飲んでいきましょうあっすっしりくるあこれはね肉ですねでそう外置いてるんですね結構ね炒まってきますねここまできたらあんまりやっちゃうと丸焦げになっちゃうんです、ねはい、これぐらいの焦げはね逆にねうまみになるの で, でこれぐらいはもう全然平い気いです、ねはい、これねもうかなりうまみと香りが備わってますこれそしたらですねさっき焼いた肉を戻してでここにですね 調味料を入れていくんですよまず赤ワインです今回の量だと丸々一本いっますで、お水です 100cc、えー、ペッパーの粗挽きを結構入れますこれぐらいかな、はいですね、コンソメですちょっとね加減しますけどもまあおうん大さじ1 1強ぐらいですかね、はい、ここまで本格的にやって何でコンソメ入れんだよっていう疑問もあるかもしれないですけど本当はねフォンドボーを使うんですけどあフォンドボーはご家庭にないのでできるだけ家にあるものでやってますこれを入れて煮込んでいきます、はい、あとねお塩も少し入れます、はい、味付けのためにね、はい、このまま蓋をせずワインの酸味を飛ばしていきます大体で30分ぐらい ではですね。後で入れるマッシュルームソテーっていたいと思いますバターです1 4分の1です 20g ですねなんでこのマッシュルームを、ね、鍋に入れないかというとマッシュルームに十分なバターを吸わせたいんですねバターを吸ったマッシュルームってもうマッシュルームでソテーして、えー、と後とで煮込みに入れることによってものすごいうまいねマッシュルームが食べれるという 今回ね、ブ, ラシブラックマッシュを使ってるんですけども、まあ、ブラックマッシュの、ね、香りが強いので僕使ってるんですけども、えー、とホワイトマッシュルームでも全然いいできるんでバターの上にこのマッシュルームを大丈夫ですの、ねはい、で、えー、とここにも、ね、塩を少し、はい、で、えー、ソーテーしてますね、はい、バターを、ね、吸わせたらもう大丈夫す怒 っ, ってすごい脂吸うので、ね、これぐらい、ね、吸えたらも う, もうこれはもう OK です はい、ではですねこれこちらがですね蓋をせず中火で20分から25分やったシチューがこれになりますねこれ分かりますかこの結構結構ねもうとろみがねかなりついてるんですよねもうこの時点でシチューっぽいんですけどもまあまあ ほ, ほ, ほぼほぼ価値が確定したんですけどもちょっとねシチューとしてはまだねなんまろで。 こもしあればですねあの同量の蜂蜜の方がコクが出ますけどもお砂糖大さじ2杯ですね小さじなので6杯入れますね甘みを追加したらこの状態でですね蓋をしてさらにですね、まあ、中火でですね20分から25分ぐらいはい煮込んでいきます今蓋をして まあ、弱中火ぐらいで20分煮込みましたで結構詰まってますも う, もう今もうビーフシチューで成立するぐらい詰まってるんでちょっとですねこれはお使いの鍋でも全然違ってくるんですけどこのままやっちゃうと下が焦げついちゃうかなって思うのでちょっとこれ詰まりすぎちゃうなと思ったんで水をねち ょ, ちょっとね加えます 50cc でこれはですね皆さんの幸加減でちょっとやってくださいあのー、最終的にとろっとしたビーフシチューみたいな感じになれば OK ですので絶対に焦げつかないようにしてほしいなとでここにですね先ほどバターでソテしたマッシュルームこれぞれ入れてきますでなんでこの時点で入れるかっていうとあんまりマッシュルームって煮込んじゃうとちっちゃくなっちゃうんですよねなのでこの時点で入れます残りのバターです残りのバター 40g ですねこれも入れてみます今ね煮込み時間ね40分から50分ぐらいなんですけど もうこれだとまだねこの大きさのお肉だと少しね歯ごたえが残ってますんでこの状態であとですね20分だから合計1時間ですねやっぱり合計1時間にいただきたいですバターを溶かし込んだらこれでまたを蓋をしてこの状態でまた20分ですねということですねラッですこれはあれですか、うん、チリ産のワインですかなるほど僕はねこれすごい好きですね45本飲んだけどこれすごい美味しいなと思いました、ね あのね、味がすごいあるいやでもこれもめっちゃ美味しいですあれから20分煮込んだまあ計1時間ですかね煮込んでビーフシチューがいやいやこれ絶対うまいでしょうねとろみもねすごくビーフシチューになってます、ね、こ, れこれぐらいかなりかなりとろっとしてます なんですけど家でで出るレベルではないいと思います肉ゴロゴロですけどねで生クリームですあればでいいですこれでもあった方がそれっぽくなるかなあパセリ少しですね真ん中にえー、それではですね旬のビーフシチューの完成でございます はいということでですねできましたのでいただいていきたいと思いますこれに合わせるのはですね、まあ、さっきシフォン飲ませていただいたんですけども僕が一番うまいと思うんだこれねタラにいい仕事だなすいませんちょっと待ってテンション上がっちゃいましたねうーん本当じゃんこれね多分みんな好きじゃないかなっていうふうに思います合わせていきたいなと思いますこのビジュアルやばはい<笑> 1時間煮込んだ アイアンドコですね、マジでうまいですとりあえず自分の料理褒めていいですかビーフシチューすげえうまいですこれこんなに美味しいビーフシチュー食べたことないですね僕が好きなように作ってるんでそうなんですけどもうねマッシュマッシュルームたまらないビーフもねすごくうまみが出てます、まあ、今回ね煮込み時間が1時間なんですけど あとね30分ぐらい煮込んでいただくともっとねほろほろになるでもこのままでも十分お肉の味がしてすっごく美味しい簡単だねしかもねこれねワインとめちゃめちゃ逆に聞きたいけどこれワイン以外と何と合わせんのって感じですね赤ワイン以外とやっぱりね赤ワインの香りと一緒に赤ワインをいただくとやっぱりねあのすごく合います まあ、僕はね贅沢なんですけどビーフシチューワインのおつまみとしてね食べてますけどももしディナーとかでいただくんであればバターライスを添えていただいたりパイナんで買ってきたパンをカリッと焼いて添えていただいたりしてもものすごい美味しいんですけどもしお酒が飲める方だったらぜひ試していただきたいですね本当ねこれね本当にうまいんだよね僕若い時に結構いろんなレストランもあったんですけどうちが一番うまいかなこの濃厚なすすめこれねルー使ってないんですよ皆さん 赤ワインの旨味みがぎっさりぎっさり濃縮されてるんです是非ねちょっとこう飲み口が芳醇なワインとこちらの僕のんですけビーフィッシュ合わせていただいて食っていただければすごく皆さんも満足していただけるんじゃないかなと思いますので是非皆さんベルーナさんのワインを飲みながらですね僕と乾杯しましょうということで本日はありがとうございました でではですね今日のお料理またはですねまあこの美味しいワインだし食べてみたいなとか飲んでみたいなとか作ってみたいなとか思っていただいた方は是非チャンネル登録または高評価またはですねこれねベルーナさんのもう概要欄に書いてありますんで是非ねご購入いただいて是非ですね僕と一緒にこのビーフシー飲みましょう絶対幸せ分かち合えるのでよろしくお願いしますでは僕は残りのビーフシー飲みますんで フフフフ。